百種武道具店の動画今日はとても大事な話をします私の後に続いて皆さん大きな声で繰り返してくださいじゃあ早速行くよ流した汗は報われるはい流した汗は報われる楽しい仕事は楽じゃないはい楽しい仕事は楽じゃない見栄を張ると肩が凝るはい見栄を張ると肩が凝る 平和な家庭はよく喋る。はい。平和な家庭はよく喋る。生きるが勝ちだよ大丈夫。はい。生きるが勝ちだよ大丈夫。恋愛ばかりじゃ不安です。はい。指輪は時々首輪になる。はい。 こんにちは、百ブログ で, のがです。今日はですね、間合いの話やりましょう。相手との間合いの話。これが分かると剣道がもう本当に見違えるように上達します。とても難しい話なんだけど、もう小学生にも分かるようにできるだけ噛み砕いてお話しますんで、今日も見てください。今回の間合いのビデオは2本立てです。 1本目のビデオこのビデオの中では間合いとは何か間合いっていうのはどうやって測るのかそして間合いの中で一番大切な一足一頭という間合いの話をします次の2本目のビデオではその他の間合い遠間近間 それぞれの時には何をしないといけないのかそしてその他間合いの細かいお話をしますぜひよかったらですね稽古の直前に見てくださいぜひ一回見て終わりにしないでもう一回見てみてください間合いがわかれば剣道が変わりますからじゃあまず最初に間合いって何かっていうと間合いっていうのはこう構え合った時にねこの相手と自分との距離の話自分相手 距離の話。これは近いのか遠いのか、ちょうどいいのか。で、そういう話になります。旗から見てると、横から見てるとよくわかるんです。もうなんであそこまで入ってまた歌うのとか、もう届くよ、もう打てとか、そんなとこから打っても届かんよ、とか。 かから見てるる。とよくわこれでもやってる本人はわかんないなぜか横から見る分にはこう横で見てるんだけどやってる本人はこうなのよ縦なのよ縦だからいまいち感覚がつかみにくいこれがまず間合いが自分でわかりにくい原因なんですそして相手との距離間合いっていうのはねお互い構えたこの竹刀がよこの竹刀がどこまで行って交わってるかっていうので見てやります ここら辺まだ交わってないこれって遠いなとかさここまで入ったらなんか近いなどこで交わってるのかなだからよく初心者が市内をこうグーってわしづかみに持ってお互いこんな構え上向いちゃってる構え 上向いちゃってるかも。これ先生怒るでしょしない、下げろ、下げろって言うでしょこれは、下げないと、間合いが測れないんですよ。だから、間合いが分かってないことになるから、先生怒るわけ。それで後から説明するけど、剣道では、この相手との間合いがとても大事になってくるんだよね。そしてその間合いっていうのは、3つあると覚えてください。こう構えた時にね、遠い間合い。お互いめちゃくちゃ遠い。遠い間合い。で、次が、お互いめちゃくちゃ近い。近い間合い。 そして最後がちょうどいい間合い3つ覚えた遠い間合い近い間合いちょうどいい間合いまずこ3つあるんだって覚えてくださいそれでもしみんながねこれから上手になりたいんだったら稽古の時よ普段の稽古の時に自分が今僕が言った間合いの3つの間合いのうちのどれに今いるのかなっていうことを考えてほしいんです今遠くの間合いにいるのかな今近くの間合いにいるのかな今 ちょうどいい前にいるのかな、この三つを意識するだけで変わってきます。じゃあ、早速だけど、マイクイズ、今どこ、貴様、今どこ、相馬、今どこ。 近間、今どこちょうどいい今今どこ遠間今どこ近間、今どこ遠間、今どこちょうどいい今というふうに今ねその3つの間合い遠間ちょうどいい今近間のどこに自分がいるのかを意識するだけで試合運びや自稽古がめちゃくちゃ上手になります本当だからねこれはなんで間合いを意識すると剣道が上手になるかっていうと例えば遠間の時には遠間の時でやることっていうのがもう決まってるんですよ 同じように近間の時には近間の時でやることとか注意することが決まってるわけでちょうどいい今の時も同じもうねその前合によってやるべきことっていうのが変わってくるんですよだから間合いを意識しないと上手にならないんですよねそれで3つの間合いの、まあ、細かい説明に入る前に一つだけ秘密があってこの間合いっていうのは昔から言われていることがあってね自分からは近く 相手からは遠くなるように間合いを取りなさいって言われてるわけこれ考えてみれば本当不思議な話なんだけどお互い構えてるわけじゃないだからお互いの距離って一緒なんだよね一緒なはずだけど自分からは近くすぐ打てるように構えて相手からは遠くなるように打てないように構えなさいって言ってるわけこれいろんなやり方原因理由方法あるらしいんだけど一つにはよ一つはやっぱりね 姿勢なんですよ。姿勢。これを姿勢が悪いとこう構えて頭下がってるんでしょそしたら相手から面が近いからすぐ打たれちゃうわけだからこう姿勢をまっすぐ首に襟をつけて頭を遠くに引いておくと相手から遠く感じるよね自分からは近く相手からは遠く構えましょうまずは姿勢を正しく構えた上で間合いの練習しましょうねと じゃあ早速3つの間合いの説明したいんだけど1番目1番目いきなり1番大事なやついきますその1番大事な間っていうのはちょうどいい間ちょうどいい間すなわち一足一頭の間って言います一足一頭の間そしてどこが一足一頭なのかっていうのを知りたいんだけどそのそ も, そもそもその一足一頭っていう意味は一歩踏み出せば当たります っていうところが一足一刀の距離なんですもうう回言うよ一足一の意味はそもそも一歩踏み込めば当たりますそこが一足一刀なわけってことは体の大きい人もいれば小さい人もいますジャンプ力がある人もいればジャンプ力がない人もいます力の強い人弱い人いっぱいいますそれぞれみんな一歩踏み込めば当たる位置って違うよね大きい一歩もあれば小さい一歩もありますだから一足一刀 一の距離っていうのは人によってみんな違うんですでもねそれを最初に言っちゃうとわかんなくなるのよ特に初心者はだからうやむやになっちゃうんですよねある程度決まってるんで今日のビデオの中でははっきりさせてください一足一頭の間合っていうのは お互いの竹刀が交わるところが一般的に10センチから15センチずつ交わったところここが一足一刀って言われてますこういう竹刀で言うとね10センチから15センチこの辺か 12.5 センチ行こうかじゃあ 12.5 センチ 12.5 センチええー、こっち向いてますね一足一刀がどのぐらいっていうところ見てねはいここだね 12.5 センチこことここ見えた こことこここことここが交わったところが一般に一足一頭の間合いって言われてるところなんですここじゃないですここじゃないです人によって違うかもしんないけどもうここまで入ったらもう一足一頭なんです意外と先の方意外と遠いよねそしてこの一足一頭の間合いが一番大事だって言ったのはこの一足一頭の時っていうのは一歩踏み込めば当たるからなんですよこっちが一歩踏み込めば当たるから ことは相手から見てもそうでしょ相手から見ても一歩踏み込めば当たっちゃうわけもうこの攻め合いの中で一足一投に入ったとしたらここからはもう完全に集中しておかないともう気を抜いてる暇なんてないっていう場合なんですよねここへ来てまだやーとかホニーンとかやってる暇なんてないから一足一投来たらもう真剣勝負の間合いここまで大丈夫ここまでついてきてる 大丈夫そしたらもう少しだけちょっと突っ込んで話させてくださいね。この一足一頭っていうのは相手から見ても相手が一歩入れば当たっちゃう。こういう距離だよって話しました。こっちからしてみるとその場でいたら相手が一歩入れば当たっちゃうわけ。ってことはこっちは一歩下がれば当たんない距離なんだよね。わかる大丈夫ついてきてるということは一足一頭っていうのは こっちが一歩入れば当たる距離だし、こっちが一歩下がればかわせる距離なわけ。だから大事なのよ。じゃあ今日の一足一刀の間のまとめです。一足一刀の間っていうのは三つの間の中で一番大事です。なぜならば、一足一刀の間っていうのは一歩入れば当たる距離だからです。そして、一歩下がれば相手の攻撃をかわせる。一歩入れば当たるし、一歩下がればかわせる。そういう一番美味しい間ですね。そして、一足一刀の間っていうのは、 体の大きい小さい年齢とか、えー、ジャンプ力によって一人一人違います。一歩入れば届く距離っていうその一歩の距離がみんな違うからです。なんですが、一足一い大体言われてるのは市内の検先から10センチ15センチ入ったところ、ここを交わったところで覚えておくとまずはやりやすいかと思います。 というわけで一本目のビデオはここまでです次回ぜひ2本目見てください次は遠間と近間やりますそして試合の時の間合いの運び方やっていきますので楽しみにしてくださいではまたお会いできる日をまだ当店の無料カタログを見たことがない人 防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないですぜひご請求ください新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ説明欄にリンク貼っておきます